スキルレーティング機関来ました。全員同じ場所から開始だな。とりあえず発電機探そう。キラーはナースだな。仲間が見つかった。 真ん中寄りの発電機は、さっさとつけなきゃな。負傷ばらまかれてる。みんなまだあの辺にいるってことは、破滅かなんかあるのか三<音声>人も同じところにいるから、そうだろうな。 早く回さなきゃなナース来るか今のうちにジル救助行けないかな んナースが丘の上にいる。スティーブが行きそうだったけど、一応俺も行った方がいいか言ってくれた。やたら丘にいるな。破滅あるやっぱりあったな。ナースを引きつけてもらってる間に、壊したい。 負傷してるのにグイグイ来るね今しかない来るよっしゃギリギリ はきついちょちょ待ってなんで見っなの勢いよく出たはずなのに大沼じゃないか破滅も壊れたし幸先いいな ラッシュできてくれてありがとうここの発電機には飛んでこなそうだまずい救助行ってくる。 頑張れジル発電機は任せて逃げてくれさすがに飛んでくるかな まずいばれたか黒ロが言ってくれるこっちに飛んでこないかな こっちには追ってこないダメだったかあと一台急ごう三人いるし俺がキー引きたいスマートなチャッバレてるから素直に降りない 仲間隠れられたかなそこ逃げられないな俺ここで倒れられないぞ5年近く通る ジル